しっかりと地に足をつけて頑張っていきたい。総信念の意気込みを語る横浜流れ星23。ブレーク後、人気は高まる一方だが、最近はスターの風格さえ感じられる。最新作ドラマ、白でも黒でもない世界で、パンダは笑う。読売テレビ日本テレビ系毎週日曜22時半からで演じる森島直樹はメンタリストで人当たりのいい大学生。 だが、その裏の顔は、飼育員さんと名乗り、正体不明のミスパンダ、性の名名前を操り、セクハラ、いじめなどのグレーな世界に白黒つけていく謎の男。今の世の中あの事件は結局どうなったんだろう何も解決してないじゃんということがたくさんあって、そういうグレーな部分に切り込んで白黒はっきりさせるという内容はスカッとします。 僕自身はっきりしている性格なんです。章。そんな横浜の嫌だなぁと思うグレーな世界は好きなら、好き嫌いなら嫌いでこの中間はないと思います。男女の友情なんて、綺麗ことだと思うなぁ、章。曖昧なのはダメですよ。自身の芸能界のバディ、友達、は次の要領と平野仕様です。ふわふわしているところが好きなんです。章。 一緒にいて癒されますし、楽です。僕自身が結構自分を持っているタイプだからなぁ。穏やかで優しい雰囲気の人といると落ち着きます。ナオキはパンダのぬいぐるみを大事にしているが、自身が好きなキャラクターは、カービィ。ピンクの丸っこいフォルムに癒されますね、ショー。ナオキにとってのパンダのように、僕自身、カービィのぬいぐるみがあったら大事にすると思います。 プライベートでやってみたいことはキックボクシング。映画、君の瞳が問いかけている、今年秋公開、で、キックボクサーの役をやりました。やっててすごく面白かったし、せっかくならその道を極めたいと思って、その男気あふれる性格で、浮き沈みの激しい芸能界を生き抜いていこう。女性自身2020年1月28日号を掲載。